皆様ごきげんよう久めですキャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています11月6日今日の動画がナンバー365ということは1年経ったということなんですかね再生数が10とか20とかなのに1年間毎日動画を投稿する人のことを何と呼ぶか知っていますかそうですサイコパスです<笑> 今週のバンマの塔ですが、ギラムマジックを特技と呪文のダメージプラス50にセットしていました。コマンド間隔マイナス1秒とどちらにセットするかいつも迷いますが、4の祭壇で自己新記録が出たので、こちらがいいのかもしれません。たまたまかもしれないので、もう少し検証作業が必要ですね。今週末は割と時間の余裕があるかもしれないので、バトルルネッサンスのリストを埋めるのも良さそうです。 この辺りの相手なら超強いでも今はもう余裕でした。タイムアタックの実績も余裕でした。同じ職業を入れないという実績も同時に狙うなら魔剣士の一人を魔物使いとかに変えればいいかもしれません。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。